しっかり見渡せるようにと通常は1等のところを2等にこの車両を大切に受け継ぎましたお待たせいたしました SL 対処号の登場ですここで一旦停止してから停車台へ入線いたします SL タイムンスカンジョースさん、スースさんお疲れ様です。よろしくお願いいたします。ホーム鉄道では SL タイム4から手を振ってくださいと皆様にお願いをしています。手を振ってお出迎えお願いいたします。 お好きな方の撮影をお楽しみください。<音声><音声><音声><音声> 石炭はでです。すす車にますと、ら離しますとしいうこオーストラリア産水はこちら G かが、おいしい水です皆様も是非日本のおい水を飲んでみてください石炭の水分には石炭は安かった水の約 7.5km までてみ肩ができます SL の機関室は風や雪には雨、雪が入り、雪かを燃やしているとはいえ、相当の寒さになります。そんなとき、機関士さんたちに手を振っていただくと、寒さもあふれて元気になれると言っていました。SL タイムがある際には、皆様、手を振って元気を分けてあげてください。 客と連結をしますその時に連結バランスを聞くことができます。<笑><笑> 終了しましまた。SL 会議は停車台から出発いたします。これより15時37分平成29年8月10日に営業運転が開始となり、下岩駅木村川沖の温泉機間 12.4km を走り続けています。 皆さん、おてください。行ってください。皆様、手を振ってお見送りお願いいたします。<笑>本日は、お忙しい中、伊勢伊勢大臣号をご覧いただきありがとうございました。次回は、伊勢伊勢大臣号へのご乗車をお待ちしております。